香りがね、すごく。はい、全体的にソースを、パスタに絡ませてく。どうも、ロリロリさん。ギュースです。ギュースです。ギュースです。 ということ で, ですね、今回ですね私一滴も一滴どころか3杯ぐらい飲んでるんですけども今回ですねシコシリーズでございますまあ2本目なんでねまだでも全然大丈夫ですよ酒柱なんでねなのでですね今回ねシコシリーズの中でもまあ、僕がね一番こだわり持ってるのはパスタなんですねパスタの中でもですね ま, まだやってないのはクリームパスタやっていきたいと思うんですけどもあスペシャリティです本当にうまいですこれはまあ材料もねあの本当にスーパーで売ってるようなものでやるのです 簡単でこんなに深みがあるのかっていうような至高のクリームパスタやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピはいそれではですねすぐ材料紹介いきたいと思いますマッシュルームはですね2分の1パックだからこれこれ1パックなんですけどもこれ半分使えます7 0ム。70キロ ベーコン 40g 前の残りですね今回ね生クリームを使うんですけどもこれね好みが、えー、分かれるんですが最近は僕も僕34歳なんですけども結構ねあのクリームの重さがちょっときつくなってきたそういうねあのお年頃なんですよ私、えー、そん中でですねいつもね 47% の濃い生クリーム使ってたんですけども今回はねちょっと軽めに35 パののものを作 っ, たっていそしてバターあとパスタパスタでございます基本的にパスタってクリーム系だと太めが合うっていうふうに言われてますね今回は1 8ミリのパスタを使っていきますまあこれね1 4ミリでも1 6ミリでもできるんですけどもま あ, あの比較的合うと言われてるちょっと太めのパスタ今回はこれを使っていきます それではですね至高のクリームパスタを作る上で何が大切かっていうのを、まあ、まず心得として皆さんにお教えしたいと思います。<音声> あの食前酒を飲んでこの濃厚なパスタに備えたいと思ってもおりますいただきます<笑>やっぱ食前酒よ酔っ払ってますけどもちゃんとね解説はできるまずねマッシュルーム4個ぐらいかなでこれをですね土っぽいところはですねちょっとき切りますでこの軸の部分はねあの使う、はい、こんな感じで で、こういうペーパーとかでですねこういうのちょっと拭いてくださいこれはいこれをしっぽいところでね、はい、これでも、OK、こういうね器にねこうやってねこう砕くんですよ手で砕いてくださいマッシュルームはね手で砕くとねすぐね粉々になりますので砕いてくださいでね砕くとねマッシュルームってすっごいいい香りするんですよ注目してくださいこれ砕いた時の香りぐしゃっ ちょっとやった時のこのマッシュウムの香りで飲んでいきます素材の味を生かすでここにですねお塩をまぶします小さじ5分の1ぐらいですねこれぐらいこれぐらいお塩でちょっとね、揉み込んでおく こうやって、ね、塩をまぶして置いとくとめっちゃ香り出るんですよこれあと短時間でこうこのマッシュルームのね香りを引き出すっていうのがねこれ重要でございますこ れ, これラップしててください香り逃げちゃうか10分から15分ぐらいつけておくとあのこれ、ね、開けた時の香りすごくなりますんでとこの間に他の処理をして 結構ね 40g なんで今回は手に入りやすいベーコンにしてるんですけど生ハムとかでも美味しい生ハムの場合はね炒めないで後から入れるんですけどもこの場合はまあこうやってこう表紙切りにしていくとそしたら、えー、火を使っていきます、えー、フライパン用意しましたでここにですねさっき、えーとまあ、15分ぐらい漬けたマッシュルームなんですけども開けてまずね匂い嗅いでみてくださいこれすっげえ匂いするぞこれこれで入っ 中杯でこいつをこっちに入れていきますねでここにお水大さじ2杯ぐらい入れますで火つけます弱めでいいです弱めの中火ぐらいここにコンソメを入れていきます小さじ1強ぐらいちょっとこう山になるぐらいらマッシュルームのコンソメ煮みたいのを作るようなイメージですねこれね 意外と重要な場面なのでうんこれもや こ, これがこの至高のクリームパスタの根幹となる味になりますのででマッシュルームがねちょっと煮えるまで少し沸かしますプツプツって言ってから3分ぐらいですね そしてここでブンブンチョッパーミキサーとかフードプロセッサーとかでもいいんですけどもない方とか、えー、と な, なかなか買えない方が多いんでこれブンブンチョッパーっていうのを使いますここにマッシュルームも、ね、入れてくるんで蓋閉めるミキサーとかでもいいですとにかくね細かくねペースト状になればいいこれを 11分ぐらいかかるので、最初に言茹でたいと思います。だいたいねこれぐらいの、お塩小さじ一杯ぐらいで、えっとわかんない場合はねこれねちょっとねお塩塩水をねあの味見してください。でなんかあの美味しいスープぐらいの塩分になったらだいたいね 0.8 から 1% ぐらいのえ味になってるんで。 なんでなんで入れてるかっていうとこのパスタ自体に塩味をつけるためですパスタに下味をつけるっていうような感覚でやってくださいその下味が大体いい 1% から 0.8% ぐらいの塩塩分濃度でやるのが一番僕はあのやりやすいと思います僕は 1% の塩分濃度で茹でて後から塩味をたた足していく方が料理に幅が出ると思うんでこれをやってきますじゃあですね、えー、ソースを作っていきますイパンにバター 10g ここでね、ごめんなさいちょっと材料紹介の時に忘れたんですけどもにんにく潰したまんまのにんにく入れてください今回はねあのマッシュルームの香りが主役なんで潰したまんまでやる利点っていうのはにんにくの香りがですね、えー、っとちょっとねよ弱めに香るんですよこれねであと同時にここでベーコンを炒めてすさいちょっと弱めの中火で。 焦がすと嫌な香りがしてくるので焦がす前に、えー、今回ね取りますはでこの、えー、ガーリックはですね、えー、取っていますもう十分あの香りが出てきますこれぐらいねでこのガーリックはどうするかっていう と, お 塩, パラッとお塩パラッと振って食べてくださいガーリックのバター揚げになんてってますからうんお前が一番ママ 盛り出したニンニクがつまみにするかバター揚げうまっはいじゃあですねちょっとパリッとベーコンも炒めましてマッシュルームを入れていきます火はね弱めでいいですよこれね余すとこなくこのペーストを入れてってくださいこれねここで生クリームですはい 100cc、はい、入れたら あのちょっと沸かします生クリームって沸かすとちょっとねあのとろみがついて濃度がつくんでこれ、ね、少し濃度つけた方が美味しいですで、ま、中火でちょっと沸かしていってとろみ具合はもうお好みはお好みなんですけど、ま、僕はも、ね、うこれぐらいかなちょっとこう一瞬線ができるぐらいのとろみだといいかなっていうふうに思いますはいこれソース完成で茹で上がりましたんで、えー、こいつをざるで切っていきます えー、スープ入れたくないんでよくね切りますここに入れていきますゆで汁はね今回使わない僕は火にかけながらやっていくるんですこれね少し火にかけながら、えー、全体的にソースをパスタに絡ませてはいであえてちょっとこうクリームが沸いたりもうこれでほぼほぼ完成こういう感じ、ね、ちょっとねねじると高さが出ますんで 高さが出ると冷めにくくなるソースがうまくてねソースを一滴でもこう逃したくないので全てのせます、はい、でここにまあ好みなんですけどもまあ僕はね少しブラックペッパーそして周りにちょっとパセリを振ってあげるとかなりペストラチックになります、ね、はいこちらで四股のクリームパスタ すはいそれではできましたので今回はねワインですよ白合いますからこれいただきます <笑>ねっこれ<笑>ちょっと待ってこれは久々に思い出したこのパスタってめちゃめちゃうまかったなって思い出した多分俺のパスタ料理の中では一位かもしれないこれはうまい素人も合うなこれじゃあ今回はね本当にやらざるをえんスタッフシャ呼んでみたいと思いますスタッフのこ ちょっしゅそそういうのさ、やるって言ってくんない俺。<笑>やるって言ってくんないちょっとな。なんで小ネタ用意してんのん<笑>言ってよ。<笑>騙そうと思ったの。<笑> 騙, 騙されるかいか<笑>。あ、今日は。今日は。ワインです、ね。今日はワインですたいたい。はい。じゃあ。こちらと。はい。ワインで。はい、いやいい匂いしてるーいい。うん。いただきます。 言うことないね<笑>おお俺の自信分かった分かっ た, 分かった<笑>マッシュルームベーコンパスタクリームソースすべてのポテンシャルが最高ですよそうですよこれさやばくないこれこれやばいこれさ特別なきのこじゃなくて、うん、普通のマッシュルームただ最初に塩漬けしたのね 塩漬けして香りを出して数分漬け込んで熟成させてるんだよなるほどね、なんかポルチーニだけみたいなそう美味しい、うん、ワイン、うまえ超合うでしょなので口の中に全部の香りがすっごい残る の, の一口でワインたらふく飲めるね、うん、これだわ余韻が長いすごいいい女になった気分だわ、うん これはね、何も言ほんとにこれはほんとに食べてみてほしいもちろん美味しい美味しいって絶賛してるけど、うんうん、多分これだけ言っても作ったら超えてくると思うーコース料理、うん、これはほんとやってほしいわうお家で食べれるる味を格段に超え て, る、うん、超えてる私結構あんちゃんのパスタちっちゃい時から結構食べてるけど、うん、一番美味しい、うん、一番うまいうん一番うまいのよ 本当にうまいもん食ってるなって今もう高揚感がやばい至高ですうん衝撃的マジで作ったからねこれはすごいわ僕のスペシャリティと言っていいぐらい自信のあるあその至高のクリームパスタぜひ皆さん楽しめてくださ い, いしかった